それでは今日の計算基数学1の授業を始めたいと思います。でえっと、前回はちょっとまあ項目多いですけど、このようなことをやりました。えっとまあ、主に符号なしの多倍調整数の表現とその、えっと、加算のアルゴリズムということに扱いまして、まあ、その中で例えば、えっと、符号なし多倍調整数をどう表現するかとか、あとそのアルゴリズムを記述するにあたって、加算のアルゴリズムを記述するにあたって必要な CPU の 機能の紹介ですとかそれから、えー、とあと多倍調整数の加算の原理を示した後であとそのアルゴリズムの 表, 表現の仕方ですね疑似コードですか制御コードについて紹介しましてでそれをの踏まえてその符号なし多倍調整数 の, の加算のアルゴリズムの説明をしましたで、まあ、今回はその計算量という話をしていきたいと思いますでまずその計算量の概念についてあの紹介しましてそれからあと、まあ、先週 説明しましたその多倍調整数の加算のアルゴリズムを取り上げて、その加算の計算量の評価を行いたいと思います。でまず、えー、っと最初にですね、今日はあは計算量の話から入っていきたいと思います。であの計算量というのはあの聞いた、言葉を聞いたことがある人はどのぐらいいますか、はい、はい、ありがとうございます。はい プログラミングを少し本格的にやった経験がある人なら聞いたことがあるかもしれません。アルゴリズムの効率を測る上での指標の一つとなっております。でそのまあ、アルゴリズムを作ってですねそれをプログラムに落とし込んで、まあ、計算機で実行する際にはそのアルゴリズムの良、まあ、し悪しというのがあのプログラムの品質に影響する場合があります。例えば その同じ目的を達成するプログラムですね。とうんまあ、例えばその皆さんよく使っている携帯電話のアプリですとか、それからその、うんまあ、パソコンのウェブのブラウザーですとかいろいろあると思いますけれども、あるいはワープロなんかでもいいですけどと、まあ、そういうのを実行する際にその例えば、えーと 何、まあ、かある処理をこうしたときにこう例えば画面スワイプしようと思ったらいつまでも待たされるようではちょっと使えないわけですよね。でなるべくならこういわゆるサクサク動いた方が皆さんにとっても嬉しいわけだと思います。でそれからあ と, とあともう一つはあの例えばその同じような機能を持つアプリでしたら まあ、最近はあの計算機の性能が上がっていてメモリの容量も大きくなってますからそのある程度少しメモリがあのプログラムの容量が大きくなっても入りますけれどもあの昔 の, あのスマートフォンです と, そのえっとあまりアプリを詰め込みすぎるとこうあのスマートフォンのメモリがいっぱいになっていなあの入らないというようなこともありましたのでまああの同じ機能を持つそのプログラムだったらばメモリは少なめの方がいいなというふうに思ったりするわけです。 ということで、その、まあ、プログラム の, あの効率ですとか、それからメモリの容量っていうのが、その、えっと、そのプログラムの良し悪しを測る上での尺度の一つになり得るわけですね。で、そのプログラムの、えっと、その機能を決める上でも、あの大きな要素として、このアルゴリズムがありますから、その同じ計算をするアルゴリズムが複数あったとしたら、えっと、それは、 どちらかといえばまあ早く計算できるアルゴリズムの方が嬉しいでしょうしそれから場合によってはそのメモリを消費が少ないアルゴリズムの方がまあ得だというわけです。でそういうわけでそのアルゴリズムをの良し悪しをその比べる上で の, そのある定量的な指標の一つとしてその計算量というのがありましてで、えっと、主にその計算量には2種類あります。でえっと、今ですねその、まあ アプリはなるべく早い方がいいって言ってた話がこの時間計算量と呼ばれるものでしてこれはそのある計算をあるアルゴリズムを実行するのに必要な計算のステップ数を表していますそれからもう一つはそのまあ同じ機能を持つアプリだったらなるべく小容量の小さい方がいいって言ってた話がその空間計算量と呼ばれるものでしてこれはそのあるアルゴリズムによる計算に必要な記憶容量のことを指します でえー、とこの授業では主にその1番目の時間計算量を中心に扱いまして、でそのアルゴリズムの効率をです、ねあのまあ、見積もるという上でのこの計算量について学んでいきます。ここ で, です、ね、その計算量の表し方として、あの 最初のこの授業であの後でやりますと言っていた全近記法を使いますのであのテキストを持っている人はあのテキストの10ページもあの同じあの同時に見ながらあの見てほしいと思います。で、えっと、この計算量というの は, は主にあのこういう形で、えっと、自然数から比区 の, の実数への写像ですね。T、という あの関数を使って表しますで、えー、とでこの入力がですね、この n というのに対して、この tn っていう実数をこう対応づけて考えるんですけれども、この入力の n というのが、入力のサイズと呼ばれる、えー、と指標です。で、このサイズというのは、アルゴリズムによっていろいろ異なりますけれども、まあ、あのアルゴリズムによって例えばあの数値の大きさであったりとか、それから、 数値の入力されるアルゴリズムに入力される数値の桁数ですとか、それからワード数、もしくはそのアルゴリズムに例えば1変数多項式を入力する場合にはその多項式の次数といったような、ある意味その入力のサイズを表す数値を入れます。で、それに対して、その計算量をですね、ある関数で表すことで、この計算量の評価を行うということになっております。 でその計算量の評価では、ですねこの全勤気法というのが用いられます。全勤気法は、まあ、微積分でですねその数列や級数の収束発散などを見積もるのにあの使ったので、皆さんもご存知だと思うんですけれども、このアルゴリズムの評価にも前、あの微積分と基本的に同じ全勤記法を用います。で、ちょっとどのようにです、ね、比べるか、アルゴリズム の, その計算量を比較するかというのを、ちょっと例をここに出しました。 でえー、例えばあの、アルゴリズム2つあるとしましょうある。ある目的を達成するためのアルゴリズム1と2というのがあったとして、でその時間計算量を比較するとします。でそこで t1 というのをそのあのアルゴリズム、そうですね、えーと、ある入力のサイズ n に対するアルゴリズム1の時間計算量を t1 と表しまして、でそれから、えー、と t2 というのをそのもう一つのアルゴリズム2の時間計算量としましょう。 でそこで仮にですね、その t1 っていうのがその n のある一次関数で表されたとします。で、一方でえーと t2 というのがその n のあるえ二次関数で表せたとします。ここでのそのえと比例定数 a とか b はすべて正の値としましょう。 でこうしてその t1 と t2 を比べてみますとこれは皆さんすぐにお分かりだと思いますが t1 が n の一次関数で t2 が n の二次関数ですから n を十分大きくしていけばある時点で t2n の方が t1 の方を追い越すわけですよね。そういう意味で全近的に t1 の方が t2 よりもより小さいという評価ができるわけです。そうしますと 全金的な評価でこの t1 の方がですねあの t2 よりも計算量がより小さいので、まあ、計算量の上ではより優れたアルゴリズムであるというふうに 判, 定する判断することができます、まあ、こういった形でその全金規法を用いてその計算量を評価しますで、えー、とまあ今の例ではですねその計算量として n の、えー、と一次式とか二次式といった n のに関する多項式が 出てきましたけれども、の他の関数ですね、計算量に現れる関数としましては、こちらのスライドの t3 にありますように、n の指数関数が現れるようなこともありますし、それから、n のですね、対数関数が現れるというような場合もあります。あと、と他ですね、例えば皆さんがこれまで習った計算法ですと、 行列式の小行列展開なんかですとあれは行列の次元が n なときに小行列展開による行列式の計算というのは n の解乗というオーダーになりまして n の解乗というのは非常に前期的には大きくなる関数ですよねですのでそれは非常に計算量的にはよろしくないといったような評価をすることもありますで えー、とその時間計算量のその全勤記法というのが あ, のありまして、でこれがあのテキストの定義 1.1 にありますので、テキストをお持ちの方はそちらも合わせてご覧ください。で、とこの全勤の記法には、あの皆さんが知っている記法もいくつかありますけれども、あのそれ以外にそのコンピュータサイエンスでその用いられる記法もいくつかあります。で、ここのテキストでは一応あの5種類の あの気泡がえと出てておりましてでこのスライドで書いた順に上からえーとラージオースモールをそれからラージオメガそれからラージシータそれからスモールオメガといったような気泡がありますがまあこれ全部あの覚える必要はなくてあて基本的なものを多分2つか3つぐらい覚えておけば十分です。 でまず、じゃあこれを一りあり説明していきますけれども、えっと、まずラジオは、これはあの微積分で扱っているラジオとあの基本的に同じ定義でして、全、まあ、近的上階と呼ばれるものです。でとまあ、あの定義としては、あのまあ、計算量として、えっと、N の、んでしょう、入力サイズ N に対する関数、計算量 FN とそれから GN っていうのがあったときにで、FN が まあ、オーダーの gn であるというようなそういう書き方をするわけですけれども、まあ、それがどういう定義かというとここにありますように、えーとまあ、fn が O の gn であるとは、まあ、ある、えー、定数 c とですねそれから n0 正の n0 が存在して、まあ、n が n0 以上ならばこの fn っていうのがあの gn の定数倍で c 倍で上から抑えられるということを意味しております。でですので 全、ま、勤、あ、的にはあの Fn と Gn というのはまあ定数倍程度で上から抑えられるということを意味しています。で、えっと、2個目 の, あのスモール O は、これもあの微積分で出てきたあのスモール O の定義と同じなんですけれども、これは Fn があの Gn のスモール O のオーダーであるとは、2位のうんと正の C ですね、それからあと に対してある、えー、と正の n0 が存在してで n が n0 以上な場合であればその fn というのは gn の c 倍で抑えられる上から抑えられると。でまあこれ言い換えてみればその下 の, その極限の式にありますように n が十分大きくなるとその fn は gn よりもずっと早くあの0に近づくということを意味しています。 ですのでまあ、このような場合ですとその Fn の計算量がです、ね、あの Gn の計算量よりも全勤的にはずっと小さいということが言えますでと。次に出てきましたこのラジオメガというんですがあのこれは全勤的可解と呼ばれるものでその先ほど出したラジオを逆に下から抑えるような形の評価です。で 一応読んでみますとあの Fn があの、まあ、Gn のラジオオメガであるとは、えっとまあ、ある性の C とそれから性の N0 が存在してで、まあ、N が N0 より大きければ、うん、と Fn がですねその C 倍の Gn で下から抑えられるということを意味しています。 4番目のラージ・スイータというのは、これは実は、今説明しました、ラージ・オーとラージ・オメガで同時に上と下から押さえるという記法です。ですので、まあ、定義としては、あの先ほどのラージ・オーとそれからラージ・オメガが同時に成り立つような、正の数 C1 と C2、それから N0 が存在するということを意味しておりまして、で まあ、この図で見ていただいても分かるようにその n が十分大きくなればこの gn のですね定数倍で上と下から同時に評価できるということを示しています。で最後 の, あのオメガはあのこれはえとま あ, ある意味その発散するようなあの発散の手度合いを全近的に比較したようなあの形でして でえー、先ほどのスモール O はその Fn があの gn よりもずっと早くこう小さくなるということを言っておりましたけれども、このオメガは逆に、その、まあ、えっと、F がですね、スモール F がまあスモール G よりもずっと早くあの大きくなるということを示した定義です。で、えー、と一応あの、まあ、テキストにもありましたので、 5種類の時間計算量の評価を紹介しましたけれども今後よく用いるのは一番上のラジオですねですので今後の計算量の評価もほぼラジオの記号を使った全金的な評価を行います。ここまででいいでしょう